自分たちでは何も決められないんでしょうね。どうも、政治いろいろの学部です。歴史を忘れた民族に未来はないというのは、韓国人が日本を攻撃するときに好んで使う言葉ですが、この言葉、日本には全く当てはまらず、 韓国にこそぴったりの言葉なんですよね。それを表すようなニュースが中央日報に掲載されています。中央日報の記事を引用します。アメリカをはじめとする西側諸国がロシアに対して全方位的な制裁に出た中で、韓国は国際社会の制裁に参加するとしながらも、独自制裁はないと、 一線を隠す矛盾した動きを見せている。直ちにアメリカは韓国を積極的な制裁参加国とみなさない兆候がところどころで見られる。アメリカは24日、ロシアへの半導体輸出禁止制裁を発表した。アメリカの半導体技術や装備を利用した場合、第三国で生産した半導体も ロシアへの輸出が禁止される。商務省は関連説明資料を発表して、該当規定から外されるパートナー国家という項目をベッドに作った。外して、これと似たような措置を既に適用していたり、適用するという意思を明らかにしたりする国々には、該当規定を適用しないということだ。また、32カ国のリストを発表したが、 韓国は外された。これは該当国の場合、ロシアに半導体を輸出しても構わないという意味ではない。すでに自主的に輸出統制措置を取っているため、該当規定をあえて適用する必要がないということだ。今回の措置は韓国が24日午後、独自制裁でない制裁に参加すると発表してから取られた。 ある外交筋は27日アメリカ商務省の発表はまだ韓国を制裁を取るという十分な意図がある国とみなさないという意味に捉える余地があると話した。これは独自制裁には一定部分に一線を隠す韓国の態度と関係がある。青瓦大のパクスヒョン国民疎通指摘は25日我々に 独自的に何かができる時代ではないとし、アメリカと欧州国家が制裁を取れば、我々もつながっているため、自然に参加するという意味と話した。同時に、政府としては、ロシアとの交易規模が大きくなっているという点も考えなければならない。現地の韓国企業や、海外在住韓国人も考えるべきだと説明した。 このように慎重な韓国の態度にワシントン官民では残念だという声が上がる。国際戦略問題研究所 IISS のマーク・フィッツ・パトリック上級研究委員は25日、ボイス・オブ・アメリカとのインタビューで、韓国が過去侵略の被害者として大々的に援助を受けたが、アメリカの同盟国リストで 目につくほど外されたのは賢明ではないことと批判した。アメリカ外交問題評議会 CFR のスコット・スナイダー上級研究員も現状を韓国の認識をテストするリトマス試験紙に比喩して世界12圏の経済と後半にわたる分野で強い国力を持つ韓国がその地位にふさわしい機体とは かけ離れた姿を見せていると指摘した。とのことです。まあ一言で言ってしまえば薄らみっともないということになるでしょうね。韓国は西側諸国が一致団結して決めた対ロシア制裁に対して参加をためらう態度に終始しており、周りが続々と参加を決めると渋々制裁に参加を表明します。これも 韓国政府は積極的に参加するというわけではなく、参加せざるを得ない、避けられないという受動的な理由からでした。当チャンネルでもこの韓国政府の方針転換について動画をアップしましたが、結局のところ、韓国人というのは自分では何一つ決められない民族であるということを露呈した出来事の一つでもあったわけです。そして、 今回のこのニュース。これは韓国人のもう一つの資質である。骨の髄まで日和見主義者。自分の得になることだけしか考えないというものを露呈したものと言っても過言ではないでしょう。韓国が対ロシア制裁に積極的に参加していないことをもって、ああ、やっぱり韓国は中ロ陣営に飲み込まれたレッドチームなのだな、 と決めつけるのは総計かもしれません確かにやっていることはレッドチームに違いないのですが、韓国人が覚悟を持って我々はこれからはレッドチームに組みするのだなどとある種勇気がいる宣言をするでしょうか。とてもそうは思えないというのが私の個人的な意見です。韓国はロシアに怒られたらどうしようと 右往左往しているだけであり結果として独自制裁しないことになっちゃったというのが本当のところで決して自分の意志で独自制裁をしないと決めたわけではないのではないかと思われるわけですかといってアメリカをはじめとする西側諸国から外されるのも怖いその現れがこの記事に書かれている外されたという表現になっているんだと思われます たとえなっちゃった結果とはいえ、周りから見れば自らが独自制裁をしないことを決めたように見えるにもかかわらず、外されたとイケシャーシャーと言い出すこの見下げ果てた根性。このような根性しか持たない韓国が、我々は自分の意思でレッドチーム入りを決めたのだなどと勇気を持って宣言などするはずがないということです。朝鮮末期 第26代王、高僧の妃先に、貧妃という人物がいました。高僧の父である大陰君とぐにもつかない清掃を繰り広げ、東岳党の乱を引き起こして、日清戦争の原因を作り出した一員とも言われている人物ですね。この貧妃、大陰君と対抗するために、最初は親日的な政策をとり、大陰君が 新によって天心に幽閉されると、今度は新に頼る時代主義に路線を変更します。日清戦争の結果、日本が勝利し、日本を押す大員軍派の勢力が強くなると、今度は大員軍の勢力を牽制するために、新路派に転身します。ロシアがこの木を逃すはずがありません。ロシア軍は便秘を利用し、便秘もまた ロシア軍の助力を得て、権力奪還に成功しますが、民妃に不満を持つ勢力から恨まれ、また民妃のこの切相のない変身ぶりを見た諸外国からは警戒され、結果として暗殺されます。民妃が自分の保身と権力奪還のためだけにロシア軍を朝鮮半島に引き入れた結果、日本はロシアという凶暴な勢力が、 すぐ近くに誕生してしまうことを恐れ、日露戦争という自衛戦争を起こすに至ります。臨比は頭は良かった、聡明であったという表を多く受けていますが、一方では残酷な人物、倫理がなく敗怨冒徳、恩に背いて徳を忘れるという意味という評価も数多く受けています。まあこの頭は良かったという表は、 朝鮮人にしてはという枕言葉がつくでしょうし、古才は聞くが、その全てが自分のためだけに向かうという、政治を司る人物としては三流だったのではないかというのが大方の見方です。そもそも、文政権に聡明な人物がいるとは思えず、ここは貧妃とは全然違うところではありますが、貧秘のこの日本にすり寄り、新国にすり寄り、 果ては、新国を捨てて、ロシアにすり寄るという、この切相のない行為は、今の韓国政府とまるっきり同じではないでしょうか。歴史を忘れた民族に未来はない。この言葉、朝鮮半島に脈々と続く DNA や、この民非の行動をすっかり忘れた今の韓国にぴったりの言葉ではないでしょうか。李氏朝鮮は 結果的に国を治めることを諦め日本に併合を願い出ますこのままでいけば、韓国の歴史は繰り返されることになり、李氏朝鮮時代同様、どこかの国に併合を願い出ることになるでしょう。日本は決して歴史を繰り返すことなく、歴史を教訓とし、悲観三原則を貫く必要があります。ということで、